はい、皆さんこんにちは「筑波山47」2曲目は「ネバネバ温度をお送りいたします納豆のネバネバなんで楽しく踊りたいと思いますので皆さんも見ながら「ネバネバネバホイサッサって一緒に踊ってみてくださいよろしくお願いいたします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 みがられよいよいよい」「三名園の垣楽園」「三大名瀑袋だと」「三大稲荷のかさまの稲荷」「三河五さん。